アロハ、EJ、です。ハワイでイベントプロデュースとメディアのコーディネートをしております早くハワイ行きたいなって思ってる人多いと思います今年こそって考えているハワイ上級者さんや結婚やハネムーンで行く予定のカップルの皆さんどんなお店に行くか色々情報を探しをしていると思います通い慣れたお気に入りのレストランに行くのもありですし新しいところにチャレンジするっていうのも楽しいですよね おいしいと思っております。美味しいお酒のあるところにおいしい料理があると僕は思っていましてそもそもメニューってフードメニューとドリンクメニューって別になってるじゃないですか。ということはレストランの場合ドリンクを楽しめてないってことはそのレストランの半分しか楽しんでないよってあるフーディーンに言われてなるほどなって昔思いました。 普段はたたままににしか飲まない人もハワイに来たらちょっっととリラックスって感じで楽しむ人も多いと思い思ますちなみにハワイ好きの皆さんが思っているまるのお酒ハワイって名前書いてあるけど実はそれハワイ産じゃないよっていうのも紛れてるってどのくらいの人知ってるのかなと思っておりまして今回ちょっと大人っぽい上級者向きのテーマですが今後ハワイのレストランを紹介する上で僕が大事だと思っているお酒をベースにハワイの一段上の楽しみ方を紹介します。 テイスティングができたりお気に入りやフラット入ったレストランでもあここのお酒置いてるんだ頼んでみよっかみたいな楽しみ方が倍になるような観光スポットとしてもデートでも超楽しいハワイリピーターも必見のハワイで作られている地酒醸造所 9,000 円安やインフレでも気軽に楽しめるコスパ最強の穴場も含めてご紹介します全部そこ知ってるよっていう人多分相当なハワイマニアか 結構なのんべさんだと思ってます。結構気の利いたお土産にもなると思っておりますのでおおお酒はそんななでももっってていう人にに土産の参考になると思っております。今後他のチャンネルでは教えてくれない超ディープなところ最新のおすすめスポットを含めて最高の紹介をしたいと思っていまして是非チャンネル登録して今後のハワイがもっと楽しみに変わるそんな参考になれば幸いです。 触りがが長くなっちゃいましたが一つ目ですカエルワタウンにあるラニカイブリューイングと呼ばれるビールのバーですぐ近くのカエルワの工場で作られていますボストン出身のオーナーのスティーブさんはもともとハワイで海の守り神とか神の使いとされてきたウミガメの研究やカエルワでの海のアクティビティショップの経営を得て2017年にオープンしたビールが飲めるショップでして店内の雰囲気もロコ感があっていい感じなのでとにかくおすすめです 営業時時時、間は無休で12 10から夜10時土日のみ11時からでして観光で行かれる場合朝から昼間パンケーキとか食べてビーチトレッキングショッピングを楽しんで早めの午後に軽くビール行こうよみたいな。 B さん短パンでも OK なので開放的で気軽な楽しみ方がいいと思っておりますお酒飲めない人やカクテルならっていう女性と一緒の場合でも軽めのカクテルや紅茶地元のフルーツを使ったジュースもありますし男性が飲まれる方の場合そういう女性でも一緒に楽しめるようにしてあげてほしいなと思います 110cc の小さい量で1杯3ドルちょっとぐらいから3ドル25ですね定番 最新人気変わり種を含めてテイスティングできましてあこれいいいねとかかワイワイししなながらお気に入りりを見つけたすするのって楽しくないですか個人的にはビールとハワイの香水にもよく使われるほんのりピカケの香りがする木 IPA とハワイで唯一のハワイ島でとれる超希少なバニラを使ったピルボックスポーターがおすすめですしいつも人気の上位ランキングになってますね。 こちらののオーナーーナスティーブさん実は超熱心な研究家でして微生物の研究勉強もされていましてハワイ島の火山地帯や農園ビーチ NASA 開発の酵母も 採, 取採用したりしてるんですね。ビールの味の味決め手って ホップももちろん大事ですが水って超大事でしてスティーブさん曰くハワイの水はめちゃくちゃいいとのことでぜひそんな水で作られた自慢のカイルワのビールを楽しんでみてほしいと思っておりますそもそもハワイの自然の素材などに注目してそこからインスピレーションを受けて作るそんなハワイの味が溶け込んだビールを味わいつつショップすぐ横の出来たてのピザと一緒にいただくのがここのスタイルかなと思っております夜は地元カイルワタウンのロコが結構集まるので ロコに混じってコミュニティ感を楽しむみたいなそういうディープな雰囲気が好きな人は夜も行ってみてください結構いい感じです SDGs が盛り上がっている昨今今後ハワイ島にも醸造所を作る予定でして排気ロスやエコに配慮した世界一自然の循環セルフサスティナブルなビールブランドを目指すとビールを片手に夢を語る感じかっこいいですよね仕事も超忙しいオーナーナさんですが アイランドライフと言いますか家族とカエルワでの時間を大事にするシマノアライフスタイルも僕は独身ながらすごくいいなと思っていますしそういう人柄を知ってお酒をたしなむのってちょっと大人の喜び感がストーリー感があると思っております2つ目はマノアハニーミードです熊のボトルに入ったハニーをお土産でもらったり見たことあるっていう人も多いと思いますワイキキからノースショアに行く途中のワヒワのファクトリーの横にショップ兼テイスティングルームがあります 別の動画でノース写真映えで紹介したロイヤルパームドライブの超近くですはちみつはファーマーズマーケットやワイキキの abc とかハワイのスーパーでも買えますねただですねここを紹介するのは 蜂蜜酒ミードを紹介しようと思ったからなんですハニーは島の西側のワイヤーの間育てられててこちらの工場で精製、瓶詰めをしておりまして横のこちらの場所でミードのテイスティングと蜂蜜のお土産の購入ができます多分蜂蜜のお酒は相当甘いんだろうなって思ってる人多いですよねでも実は超スッキリしていて 上品な感じでして食前酒とかデザートワインとかの使い方がいいと思ったりしています個人的には持ち帰ってちょっと冷やしてホテル乗らないとかでサンセットとか眺めつつ ドラゴンフルーツとかマンゴーのいい香りがするピンクのパンチフォーっていうミードをファーマーズマーケットとかでゲットしたハワイの新鮮なカットフルーツとかオリーブなんかと合わせたりするのがいいかなと思っております。あとピザとかをテイクアウトして蜂蜜とかかけて食べたらきっと美味しいはずだと思っております。皆さんはピザに蜂蜜ってやったことある人どれくらいいますかね これ結構ショッパーマインでハマる人も多いと思うんです。蜂蜜だけなら週なのかこちらで買えまして、テイスティングの方は現在金曜と土曜やっておりますが、web で予約もできまして、今後増えるかもっていうことなんで概要欄チェックしてみてください。4種類で12ドル6種類で17ドルでテイスティングができます。 60ドル以上購入すると無料になりますところでミツバチって巣箱から 1.5 から3キロくらいの範囲が行動範囲でして周りの花例えばアボカドとかハイビスカスとか周囲の花の状況によって 蜜の色味や味が変わるんですねなので養蜂家の皆さんたちは蜂の巣箱を置く場所を慎重に見極めますしそれによって蜜の仕上がりに差が出るので結構気を使いますちなみに世界的に蜂が減っているようですがここは蜂さんたちの健康に相当気を使っているので超健康元気とのことです巣箱のあるワイヤナエって結構昼間ピーカンで暑くなりやすいのですがその暑い中で宇宙服みたいな防護服 っていうのかなそういうの来てこちらオーナーのイークさんとかも見えないところですごい努力がありますし甘いハチミツの裏には並々ならぬ努力と思いがあると言いますかスーパーじゃそういうのって伝わらないですよね。相当な歴史のあるミードですが まだハワイのドリンクとして発展しきってないですしワインやビールが食を育ててきたようにこれからミードに合うハワイっぽいメニューが増えたらいいなと思っております8円の情熱とか作り方とか聞きながらミードを楽しんだりお土産を買ったりするのってスーパーとかだと絶対できない体験なのでこの隠れ家的な穴場のお土産テイスティングルームノースショアに行く時にぜひ立ち寄ってみてほしいなと思っております3つ目です 小デラーとといいうラム酒を作っているところですクニアと呼ばれるワイキーから車で40分くらいの超ローカルエリアにショップがありまして広いショップではお土産やお酒のテイスティング購入ができますラムってちょっとカラメルっぽいあの甘いお酒ねって思っていませんか ここのは全然そういうのとは違いまして、ちょっと大人な感じでキリッとした深みのあるラムが特徴だと思っております。ラム酒ってサトウキビの絞りカスを発酵を上流させたお酒でして、カリブとかプエルトリコとかのお酒のイメージを持っている人多いと思います。昔サトウキビの一大産地だったハワイのラムもおすすめです。ショップではお土産やボトルのラム、 オリジナルのグラスのほかお土産などを買うこともできましてお土産探しにもおすすめですお酒飲まれる方はツアーとテイスティングができますツアーは深い感じで結構勉強になりまして25ドルでサトウキビや醸造のプロセスを見た後テイスティングができます オリジナルのグラスもついてきますね予約なしで行けるテイスティングのみもやっていますね10ドルでテイスティングボトルで買ったお客さんには10ドルがバックされるのでボトルを買った場合は実質無料でお得ですすごく感じのいい日本語のスタッフさんもいて丁寧な説明やツアーもしてくれます日本語で説明をお願いしたい場合はツアーもテイスティングも時間など事前にチェックした方がいいかなと思っております連絡先は概要欄に貼っておきますねこちらでは全部で34種類ものサトウキビを育てて 酒を作っていまもともとはサトウキビのプランテーション大規模農園産業で。 ハワイがまだアメリカの州の一つになった1959年に建てられた床屋やショップ、郵便局、レストランなどが入ったゼネラルストアの跡地を工場兼ショップにしております。歴史的建造物認定のちょっとノスタルジックなロケーションだと思っております。ショップは2015年オープンでして、もともとはオーナーさんがハワイでサトウキビを使ったエネルギー開発をやろうとしていて、調べていくうちにあれ 結構種類があるんじゃねじゃあラム作ろうよっていうことでラム作りりったユニークで楽しい歴史がありますこちらアグリコールと呼ばれるピュアなサトウキビジュースのみを最大に活用した世界のラム酒の中で 2% にも満たない糖蜜を混ぜたりしない 100% サトウキビジュースを使ったお酒はきびの味と香りがストレートに感じられるサトウキビを堪能というかハワイの味がするって思っております。 種類とかあんまり説明しすぎるとツアーとかテイスティングの楽しみがなくなっちゃう気がしててこういうのって現地で楽しんだり新しい発見とか体験してほしいなと思っているので触りだけ説明しますね。ラムっていろんな色があるのですがシンプルにサトウキビの香りを楽しめるコールド。 ワインと同じ多くの樽で寝かせたエイジドラム以外にも、地元のカカオ、マカダミアナッツの花で育ったハチミツが入ったリキュールのココレカなどが楽しめます。女性にもおすすめですね。 さらにはハワイの固有種で超希少高級な木コアウッドで作られた超高級なルで寝かせたコアもおすすめでしてコアとか食べたことないんですけどハワイ好きの方はコアの木がこんな味がするのかなってなるでしょうし気の利いたお土産にもおすすめだと思っておりますちなみにコアの木を語る人たちは結構なハワイ上級者だと思っております4つ目は上のワインメイキングです 大江ノはギリシャ神話に出てくる全てのものをお酒に買える力を持った伝説の女神の名前でしてワイン好きの方には夢のある名前じゃないかなと思っております営業時間は水曜から日曜で11時から夜8時木曜のみ10時オープンとなっておりますこちらは2012年からカエルワでやっておりまして B3 で楽しめるハワイらしいワイン酒造所となっております コオーナーのマーシャルさんはもともと音楽とホテルマネジメントを学んだ後30年ぐらいラスベガスで高級食材の卸でベガスとホテルとかに高級食材を卸していたんですねそんなマーシャルさんはめちゃくちゃハワイとワインが好きで絶対いつかはハワイに住むって前から決意しててならハワイでワインメーカーやっちゃおうみたいな感じで始めたので陽気な音楽が流れる店内で人を喜ばせたいって感じもてなし感がひしひしと伝わる手動所直売所兼ワインバーになっておりますちなみに アメリカのワインといえばカリフォルニアでしょって思ってる人多いと思いますがそんなワイナリーの中でベスト8も取っている実力派でもあります。 皆さんハワイでワインってそもそもあんまりイメージないし更にワインンっっっててて B3 とかタンパンとかかパでで楽しむ飲み物じゃないい思ってる人多いですよねこちらはコンセプトが気取らないワインの楽しみ方を提案していて「タンパンタンクトップ B3 でワインハワイでの時間とそして人生楽しんじゃったよ」っていうね楽しい感じがするところでしてそもそも本人も B3 で接客って感じのラフ感がロコっぽい感じだと思っております。ワイインンのの元となる発酵前の原料はスペイン フランスイタリアオーストラリアアメリカなど全世界の10万以上のワイン農園から厳選して仕入れておりましてここハワイの工場で精製、工房添加してガラスのボトルでワインにもよりますが30から45日程度を寝かせます世界中のワインを楽しむことができます葡萄のクオリティはもちろんですが肯定的にコスパがいいのが特徴で赤白ロゼの他シャルドネと地元ワインのパイナップル キウを合わせたカクテルワインもあります1本29から38ドル程度で結構クオリティの高いワインが手に入ります こちらの工場で生成されたワインの原液に酵母を加えて大きなガラスの樽で寝かせまして赤の場合はこのフォークなどの樽の材料と同じチップを入れて赤ワインに香りを移しますオジョレ・ヌーボーと同じ工程で発酵する際のカスも生かして早く醸造できるので短期間でもしっかりとした味になっておりますしコスパ高いながら本格的なワインができます。でハワイのの気候は暖かくて適度な使用数な数で 醸造の過程で超良 い, いになるそうです肯定的にほぼ保存料を使う必要がないので悪酔いとかしないですしワイン好きな人も納得のクオリティだと思っておりますカスタムワインもできまして525ドルから625ドルで自分だけのワインをこの大きなガラスダルで作れます まるさんのブドウでこんな樽でこんな味のワインみたいなオーダーメイドが可能です素材を調達してワインができるのが4から6週間ちょっとかかるのでできたワインをハワイで飲みたい場合には時間を逆算してウェブとかで注文してくださいまだ日本ののマーケットはこれからなので オーダーダメイドお手伝いいたします全部でボトル30本くらいになりましてワインは全部ボトルにに詰めててくくれれまますすし送送料プラス日本にも送ってくれますオリジナルのラベルもデザインを送るとプリントと貼り付けをしておいてくれるので記念日とかあと自分は全く予定ないですが結婚の記念ボトルとかあとは企業の団体の周年ツアーとかもおすすめですね。 こちら会員制もありまして年400ドルの会員になりますと日本の場合は年2回合計12本のアーティザンと呼ばれるシリーズのプレミアワインも含めたいろんなワインの新作ボトルを送料代プラスで送ってくれますしショップでのテイスティングも無料でできたりしまして。 ハワイとワイン好きにおすすめのカイルワタウンのワイン増上所の会員になります僕はワインが超好きなんですけどどうしてもうんちきが増えがちになってしまいますねこちらはショップで楽しむ場合ですがその時のワインボトルで買っても OK ですし1杯12ドルくらいからでなみなみと入ってくるワインをテイスティングしてお気に入りを見つけるのも楽しいと思っております金曜の夜はローカルアーティストのライブもやっておりますフードは簡単なチーズやパンもあるのですが BYOF という 外ののフードを持っっててていいよっていようシステムなので、僕がもしデートとか友達とかと一緒に楽しむ場合カイルワタウンのローカルレストランとかデリとかで気になってた料理を買ってテイクアウトしてここでワインを楽しむみたいな欲張りコスパ良し円安でも1粒で23度美味しいって感じで楽しめると思っております。 ここのワインと相性がいいと思っているカイルアタウンのレストラン概要欄に添付しておきますので参考になれば幸いです5選目です今度は日本酒でしてアイランダー酒ビルワリーさんでですすここは割と新しいですね創業は2018年でもともとはカカアコで酒造をしておりまして2020年の2月本当コロナの直前にオープンしたダウンタウンでアイランダー酒さんの酒と本格的な江戸前寿司を一緒に楽しめる 離れというレストランになっております前はカカアコに酒造所があったのですが一旦酒造の方はクローズ2022年春現在は残りが少なくなっている貴重なボトルをこちらのレストランに持ち込んでウニとか和牛のたたきヒラメとか日本からの食い湯で美味しいお寿司と一緒に楽しめますねお酒を出す許可がまだ降りてないのでこちらは持ち込みという形になっておりましてまずこちら前日までに予約してカカアコワインというお酒のショップに web でオーダーすると当日 ストレストランに届けておいてくれて冷やしておいてくれます日曜が定休で夜の営業のみとなっておりまして夕方の5時半と7時のスロットに合わせて予約が取れますオーナーの千秋さんはもともと日本で拒食症の研究をしていた方で実験とかでネズミにストレスを与えて症状や脳にどういう影響があるのかみたいな研究をしていくうちに ご自身も相当ストレスを感じていたんですねそんな時人が集まるところでのお酒と会話に癒されたりストレスを発散できたんですその後2011年山梨の大学のワイン発酵センターというところに研究者として転職その後地元山梨のブドウ農家さんたちにワインの作り方をコンサル酒造りの経験と知識を生かして大好きなハワイでお酒造りをということでハワイに移住してこちらのブランドを立ち上げましたハワイのお水トークでめちゃくちゃ盛り上がったのです。 がハワイの水は柔らかいことと25から30年周期で水が循環することで柔らかい女性的なお酒になるそうですおすすめは僕はちょっとバラっぽいなって感じたんですけどフルーティーな入り口ながらキリッとした辛めの純米吟醸北雫は日本の厳選されたお米を使っておりおすすめですし女性でも楽しめる上質なお酒だと思っておりますところでハワイのダウンタウンってちょっと危ないところって思ってる人多いですよねそういういい人人人は人生人生は生生ないか えー、ハワイ旅行での旅先の魅力をだいぶ逃しちゃってるなと思ったりしますお客さんの層はむちゃくちゃよくってしかもローカルに人気のレストランが多くってこういうところを楽しめないのって残念だなって思いますね僕はワイキキの観光館に疲れたりするとローカルだらけの隠れ家的なお店に行くことが多いのですがハワイリピーターさんは次回ぜひこういった地元感のある良さを味わってもらいたいなと思っております入口のこちらは中国っぽいドアですが チャイナタウンのカルチャーと日本の間仕切り的なイメージでこっから先は日本ですよみたいな感じでディスプレイされていますあとそうショップが元々銀行の一部だったのですごい分厚い金庫が 奥にありまもともとハワイはサトウキビ農園の時代にいろんな移民特に日本人がたくさん移住してきて島のの人人口の4割以上も日本がが占めていたた時代があったんですね。当時はハワイにも数十の酒造所がありまして日本酒も作られていたのですが1986年を最後にハワイで日本酒を作るところがなくなってしまいましてアイランダーケさんはその文化の復刻と言いますかハワイにもう一度日本人が培った文化の花を咲かせるみたいなリバイバル感があって歴史 好きな方にはその部分もぜひ学んでハワイを感じてほしいなと思っておりますあとハワイに旅行できて3日目あたりって和食食べたくなったりしませんか日本人の場合ステーキとかロコモコとかパンケーキとかを食べ続けると結構しんどくなりやすいと思うのでそういう時にローカルの人たちに紛れて上質なお寿司をしっぽりみたいな楽しみ方をお勧めしております 現在手に入る分はなくなっちゃったら終わりなんですが新たな酒造所をハワイ島のハプナのリゾートエリアに建設予定でしてあの辺は水と空気はもちろんさらに木とかマナとかがちょいいスピリチュアルな場所になりますしそこでちょっとみんなが集まる地酒バー的なことをやりたいとのことなのでメディアの皆さんもぜひ取材してください。戦目はコートーラデスリル ウイスキーを作っているところでして先ほどの大エのワインと同じ系統の倉庫街のすぐ隣のエリアにあります定休は火曜ショップの営業は10時から17時となっておりますツアーズという言葉が店名になっていますが水曜から土曜の間は11時半と1時半の1日2回ツアーとテイスティングができますテイスティングと購入のみの場合はウォークインできますねツアーは人気のボトル1本とお土産にもおすすめのこちらの T シャツテイスティング用のグラスがついてくる プレミアパッケージとツアーのみの場合は20ドルで現在は英語のみですが45分くらいのツアーをしてくれます。ここすみません。ちゃんとテイスティングやったらまあまあ酔っ払っちゃいまして。えー、ここは結構お酒好きな方とか強い方と一緒に行かれることをお勧めします。 オーナーさんはエリックさんとディルさんというお二人とも元海軍さんたちでエリックさんがイラクに駐留していた時に現地で密造ウイスキーを作っている人たちを見て酒造りにすごい興味を持ちまして。 退役した後前に駐留したことがあったハワイでオリジナルのウイスキー作ろうよってことになり2019年の2月から創業しておりますすごく簡単に説明するとウイスキーって小麦とかトウモロコシとかの穀物を蒸留させたものでしてそもそもですがビールやウイスキーの原料になる小麦はハワイではほぼほぼ作られてないのでこちらでは米年もののケンタッキー産のバーボンにワイマナロでとれる トウモロコシをハワイの水で上流させたウイスキーをブレンドしておりますそもそもハワイではトウモロコシもそんなに大量に作られていないのでまだまだ少量生産となっておりまして 徐々ににハワイ濃度が 100% になるようう頑張っっててますっていうね応援したくなる感じの頑張りをしておりますストレートオンザロックとか大人の飲み方でもいいと思いますしハイボールとかでハワイ感を楽しむのもありだと思っておりましてトウモロコシとかコーラウ山脈の綺麗な山でろ過されたハワイの水を使っておりましてほんのり甘みを感じながらも上品な香りが特徴だと思っております。 こちらは立ち飲みスタイルなので、まあ、余計に長居したりしないのがいいのかなと思っておりましてカイルワとととかか東海岸線北上みたたいいいなな日にちちょっと立ち寄っっ立寄ててお土産をゲットししもの思りますちなみにお酒が NG な方や女性と行く場合は有名なハワイのマナーチョコレートさんとのコラボチョコもあるのでそのチョコレートとかお土産とかを楽しむのがいいかもと思ったりします。 今回結構コアな感じの企画だと思うのですが皆さんが旅行で1週間ハワイに行く場合ハワイで食べるディナーとかってよく考えると4回しかなくってその中でレストランでまあアルコールとかじゃなくてもいいんですけど地元の人が作ったドリンクとかも楽しめれば楽しみが倍になりますし作った人の努力とか情熱とか自然精神が見えるのって他の YouTube やテレビとかであんまり見ないですし。 コーーーディナーター的にに媒体でででは出せないいい皆さんんも伝えたいっていうねドラマがあるんですねなんかデートとかでお互いを知っていくっていう過程でその人の良さとか普段見せないところとか頑張ってるところとかを知って好きになっていくプロセスとなんか似てる気がしておりましてお酒造りを知るって人柄とかパッションとか人間臭さとか。 努力がめちゃくちゃにじみ出るのでこのチャンネルを見ている皆さんにはそういうディープでエクサイティングなハワイを知ったり感じたりしてほしいなと思っております7000目はビアラボハワイですハワイ大学のすぐ近くのモイリリエリアにありますこの辺超ローカルタウンでして結構こじんまりとした小さいお店が多い印象ですね 学生さんも近くにたくさん住んでいるのでコスパが高いご飯が食べれるエリアでもありますビアラボさん現在他にもワイピオとパールリッチにもあるのですがここが最初のショップ本店となっておりますまず2ドル25からテイスティングができましてこちらのグラスのホルダー可愛くないですかちょっと写真撮るの忘れちゃったんですが えー、映えると思います本店はあまりフードメニューは多くないんですけどこちらをセレクトした理由はですねコスパ最強のテイクアウトができる作飯系プレート系含めて結構美味しいレストランが近くにたくさんありましてそういうところのフードを持ち込んで楽しめるこちらも BYOF というスタイルとなっておりまして友達同士とかでいろんなお店回ってはしごテイクアウトはしごテイクアウトってなんだろう ハンバーガーとかプレートランチとか買い集めてここでゆっくりビール飲むみたいな使い方がいいと思っております日本で言うと都心とかで仕事を終えて地元の駅の商店街の居酒屋で友達と一杯みたいな飾らない空気感がいい感じだと思っておりまして俺はビールメーカーなんでみたいな本業に全振りする出日豪健さがいいなと思っております最近はワイキキのレストランとかでロコモコとか20ドルとか超えちゃったりしてて日本円でチップ入れると 3000円超えてきたりしておりまして久しぶりのハワイっていう方は普通にビビると思いますバジェット派の方はこの BYOF の楽しみ方を考えてみてもいいかなと思います営業は1時から22時で日曜のみ7時までなのでちょっと1軒目でがっつり食べた後に2軒目でビールだけ行こうよみたいな楽しみ方もできます創業はこちら2016年からでニックさんケビンさんデレックさんのローカルの日系人で立ち上げましたこちらはニックさんですね もともとケビンさんが裏庭でビールを作っておりまして友達とかにあげたりしてたんですねニックさんはもともとパールハーバーで船の整備とかをやっていたのですが日曜とかに集まってビール作りをしていく時にインスタとか人づてで話題と人気がどんどん上がってきましてじゃあビールのパブ作っちゃおうかと始めております実験×実験で美味しい個性的なビールを作ろうみたいなコンセプトで ビールのラボとという店名となっておりますハワイのビールもほんとさまざまなスタイルのところがあって結構トラディショナルなところも多いのですがここではエキサイティングで個性的なビールに出会えます僕は個人的にヘイジー IPA がおすすめでして最近入り始めたニューイングランドスタイルで挑戦が好きなここらしい IPA でボディがあるのに苦みが少ないので女性でも飲みやすいちょっとビールも試してみようかなっていう方におすすめです。 あとここ数年ハワイでは流行っているコブチャも作っておりましてハワイのコブチャって発酵させるのでほのかに酸味がありまして体にもいいですしおすすめですストロベリー餅とバラの花びらを加えた変わり種もあるので遊び心を持ってローカルライクにラフな感じで楽しむのがいいと思っております本店は自家製サラミのメルトサンドもおすすめなんですけど 近くのレストランの統合メニューとか集めて楽しみつつ隣のテーブルのやつ美味しそうそれどこでゲットしたのとか隣のテーブルの人たちとわちゃわちゃしながらローカルの夜に溶け込む感じがハワイ通感があって面白いのでおすすめです八戦目は花子アブリューイングカンパニーです比較的最近できたカカアコにある酒造所ビールバーとなっておりますカカアコって今おしゃれな建物とか 高級コンドミニアムとかカフェやブティック最新レストランみたいなとにかく年々すごい変わり方をしていますが僕のイメージ昔は車の整備工場とか小さなショップがあるちょっとひなエリアっていうイメージで観光客の人たちがブラブラするのってここ78年ぐらいかなと思っておりますこちらどっちかっていうとカカアコにちょっと観光とかデートとかの際にチラッと寄って開放的な店内でビールをっていう感じでおすすめします ビールとかのマイクロブリュワリーさんとかって料理はそんなに力入れてないよみたいなところが多いんですけどご飯は結構充実にしていて日替わり含めて和洋折衷ローカル感のあるメニューが楽しめますお客さんはほぼほぼローカルでしてたまに本土からのお客さんとかの情報収集力高めな人が来るみたいな印象ですね平日の早い時間はキッズたちもいて家族でのんびりとかカフェ的な使い方をしている人もいます w i f i も使えますね 打ちっぱなし系の倉庫を改装して2階部分がある開放的な店内でして昼間の撮影だったんですけど夜は2階エリアで大人限定のバ合エリアも楽しめますこちら結構かっこいい暗めの雰囲気でして夜にデートとかであえてビールじゃないカクテルとか楽しむのもおすすめですもともとカカオの空き倉庫を駐車場にするかみたいな話があった時にオーナーさんがじゃあビール作りたいって始めたところでしてシンプルながら 天井の高さを使ったとここはシェフがいてフードのバリエーションとか結構多くって日替わり系もあるのでそういうのもおすすめですしこの日はハンバーガーとかサラダとか食べたんですけど意外と豚骨ラーメンがうまかったりするしまあカカアコのウォールアートとか行ってみたかったカフェとかショップとか楽しんだりあとはダウンタウンとかで歴史観光とかした後にフラット寄りたいロケーションでしてエアコンが効いた店内で一息つく きつつちょっとビールご飯みたいな使い方がおすすめです大事なポイントとしましてハワイあるあるなんですけどこちらエアコンが結構強いので男性の皆さん女性をエスコートするとき何か羽織るものを準備した方がいいと思っておりますハワイのエアコンってめちゃくちゃ効いてるってハワイ通の方わかる方多いと思いますが僕はハワイのバスに乗るときは バス用のジャケットを持っていきますあと大事なことだと思ってるんですがハワイには種類管理局って言えばいいのかなリカーコミッションっていうシステムがありましてお酒の卸をして業者から各やつで買いつつも結構な種類の販売税を取られるので小さいブリュアリーとか元のコストを下げにくいところから買うってレストラン的にリハワーの確保が難しくなりやすいんですね。なのでぶっちゃけどこでも買えますみたいなところの方が小さいメーカーさんよりコストと利益が見込みやすくなるので。 販売コストも頑張りながらこだわってあえて商業生産のどこどこのビール入れてますみたいなところってうちの美味しいものを食べてその味とコンセプトに合うドリンクも楽しんでほしいっていう気概っていうか食とドリンクを楽しんでもらいたいっていうね飲食店と酒造メーカーさんのご縁みたいなものを僕は感じたりしますすすははい最後9戦目でででやっとワワイイイイイキキですワイキキにあるけど拠点ママウウビール会社のマウブリューーンングカンパニーです。 思えばまああちこち消化させていただいたんですけど結構遠出といいますかホテルかから歩いて系がなかったですね僕全部の島プライベートでもお仕事でも行っておりますがマウイに行った時にいつも楽しみにしていたビール工場兼フードが騎兵にあったんですけど そちらののブラランンドがワイキキでビールのレストランをしておりますここは割と早い段階から卸しもそうですし生産量もどんどん伸ばしておりましてハワイでで作らられてていいいながら結構幅広いレストランに置いてある印象です酒造所って特に規模が小さくなると皆さんが多分びっくりするくらい薄い利益率でしてどんどん大きく伸ばしていくのが基地アドバイザーとかコロナを目指せみたいな業界の印象なんですけどここは結構伸びたなと思っております。 営業時間は基本無休で11時半から夜の10時ぐらいとなっておりまして平日限定のの3時時半半から4時半のハッピーーアワーとししてお勧めいたします。昼間買い物とかビーチとかアクティビティも忙しくって夜はガイドブックで見たどこどこのレストランに予約を入れてみたいな人とか夜はディナーショーとか楽しみにしていることがそれぞれあると思いますのでその前に軽くコスパ良くみたいな感じがいいと思っております。 ドリンクはハッピーーーアワーでビール全部2ドルオフになってておりましてフードも一部が半額になっており10ドルのピザとかもありましてここの一番のおすすめのビキニブロンドのラガーとかあと最近アメリカの健康ブームで今流行ってきているセルツァーとかこれちょっとスプライトとか炭酸水みたいですけどサトウキビと水フルーツを使った。 カロリーがだいぶ低いドリンクをビールはちょっとっていう人は開放的でアメリカンな空気の中で楽しむのがおすすめですほぼほぼフルーツ炭酸って感じでおお酒臭さが全くわからないレベルだと思っております日替わりでローカルアーティストの生ライブもありまして曲とか音楽の趣味とかこの辺は好みが分かれると思うんですけどアメリカで流行ってるというか鉄板の曲とかもありましてこちらも日が高いうちにアメリカを感じるのがおすすめです アメリカあるあるなのですが夜にななるるるると人が集まる場所はは結構ガヤガヤすすののででこの辺は好みもあるかもあかしれないですね確か英語って日本語よりも周波数が高いらしくって英語は 2,000 だったかな日本語は 1,500 ぐらいでたくさんの人でにぎわってる環境ってその普段聞き慣れている音の差が日本人にとって雑音に聞こえやすいらしくって特に大人の女性と一緒に行く場合は。 ガヤガヤしてて賑わってる感じ大丈夫とか行く前にちょっと聞いてみてもいいかもしれないと思っております何よりは行き来なので軽くアペタイザーとかお酒とか足しなんだとお好みのレストランに行ったり 涼しくなり始めたワイキキをブラブラする感じもおすすめですしホテルも近いのでフラッとその後に買い物とかして安定のハワイの過ごし方をしてみてもいいのかなと思っております先ほど説明した通りハワイの物価が結構上がっておりましてヨーロッパの人たちとか結構休み長い人たちはコスパ高いハワイの過ごし方を熟知しておりまして今後日本の皆さんにもハッピーアワーとか BYOF とか コスパ高いながら贅沢なハワイ時間が過ごせる特集とか組んでみたいと思っておりますのでぜひ皆さん今回はちょっと長めでディープな企画でしたが最後まで見てくれてありがとうございました次回のハワイがエキサイティングになることを祈りつつ皆さんの参考になったら幸いです DJ でしたマハロです